おります。赤市民の皆さんです皆様、えー、道路前を開けていただきますようご協力をお願いいたします道路の方は広く開けていただくようにご協力お願いいたしますご覧いただく方少し背中の富士まで大変申し訳ないのですが歩道の上に上がっ 運びが道場さばきの女の子踊りやある稲垣踊り優雅さと滑らを合わせた女り